みなさん、こんにちは。筑波大学情報科学部の荒谷です。このビデオが、計算と情報科学、進化型計算について学ぶ授業の第3部です。前回のビデオでは、進化論のアイディアを用いて、最適化問題を解決できる、遺伝的アゴリスムと呼ばれる 計算方法を紹介しました。ですね。で、あの、その進化、進化論の ID を持つをもう少し汎用的に考えると、進化型計算があります。ですね。進化型計算が遺伝的アゴリズムを含みますが、まあ、その他の研究も含まれています。で、今回のビデオが、その他の研究、まあ、遺伝的アゴリズムと関わる研究をいくつかを紹介します。主に、あとそのロボット、 を、えー、と進化させる研究を紹介したいと思います。一番最初が、えー、このロボットの歩き方の進化。この動画ではあの、ロボットの歩き方を制御するプログラムを進化させます。はい。見てください。遺伝的アオゴリズムと同じように、 適応型関数でロボットの動きを評価して、回を削除したり、突然変異で新しい回を作ったりすることがあります。最初はまあロボットはちょっとニョにニョロって動い て, 動いてあまり動かないんですけど、なんか遠くを動かせるあの歩き方をどんどん進化で増やせます。これはなんか第5あと15世代ですね。で、フィットネスが600。フィットネスはこの場合だとロボットの歩いた距離です。ですねなんかあの 一定の時間で。で、あの、どんどんどんどん世代を進むと、まあ、ロボットはもっともっと早く動くようになります。ですね。ちょっとなんかミミズっぽいな自然の動き方に見えるようになるんですね。最初はちょっとなんか足を上げて、これはなんか42の世代。結構早くね、なんか、ゴ, ゴロゴロゴロって歩いてます。なんかそのロボットの進化を とロボットの制御をあの計算するため進化論はよく使われま す, です、ね。ここがなんか47の世代です。ロボットは本当になんか後ろの足が早く振動して体を前に押せます。これはなんか136世代。進化論は、ね、と進化計算が結構いい答えを見つけることができますが、時間がかかります。ですね またはなんか最適化は必ず見つかることは な, な, ないんですが、あの、まあでも、いい結果を見つかることができます。もう一つの例を見せたいと思います。今回が、えっ、ー、と、ロボットの一つ、えっ、ー、と、ロボット一つの動きじゃなくて、複数のロボットの協力の動画です。 この動画では、えーとまあ、前 の, と, のと同じで、ロボットの制御するプログラムを進化させる。今回が、ソッカーをプレイするロボットのニューラルネットワークを進化させる。これはなんかそのニューロエボリューションと言えま す, です、ね。しかし、えーとまあ、今回のロボットはもっと面白いですよね。ロボットが目と耳があって、環境を観察することができます。で操作はキックと回転。 あとは、一番重要なところが、ロボットはチームで協力はできます。まあ、最初の世代はロボットはみんなでランダムにですね。初期世代はランダムに動くんですけど、20世代後で、まあ、見てる通りにロボットがボールを追いかけることができます。ちょっとなんか子供にみんなボールをあ一緒に動いてるんですね。で、次は100世代後に、 まあ、この複雑、問題が複雑であれば複雑ほど進化が時間がかかりますね。で、100世代後に、まあ、ちょっとなんかパスできたりすることができますが、なんか、ちょっとこういうふうな面白い動きが、なんか、赤のチームがなんかダンスしてるみたいで、協力はできてるんですよね。でも、あまり有効な協力ですないですこれは500世代です。 500世代はちょっとサカっぽくなりましたですね。パスして、あのチームが後ろを前に歩いたりしてることになります。ですね。あ、なんか前に進んでます。なんかこれは一計するんですよね。あ、ちょっと行って、赤チームがいてあ、ゴール。はい、これでなんか、あはい、あのー、 進化論で、あとニューロエボルションで、あとロボット、ソッカーロボットの制御を進化できました。まあ、これが違うチーム、今までは他のチームの研究を紹介したんですが、今回が、あと、うちの研究室でやっている進化、ロボット進化の研究を紹介したと思います。ここが、えっ、ー、と、ロボットの形とロボットの制御、両方同時に進化しています。この例だと、 えっ、ー、と、まあ、そのロボットが、その、障害がある道を越えたいんですね。で、上と下は2つの例なんですけど、初期世代の場合だと全然あまり動かなくてですね。で、中介の世代が、ま、ロボットが、なんかその飛ぶの戦略を進化したみたいですね。あまり遠く飛ばないけど、少しを障害物を飛ぶことになってます。はい、こんな感じです。で、 最終世代が、まあ、もっと飛んで、特に上のロボットが、なんかその、その飛びの動きで、その障害物を超えるようになってます。もう一つの例を見せると、今回が、えっと、遠く走るじゃなくて、ボール投げロボットを進化してます。ですね。初期世代が、まあ、ロボットが、でたらめに動いて、なんか、ただ、なんかその、ぐるぐるぐるって、なんか、ふるふるってえっと、振ってるんですけど、あまり、なんか投げない。 で、中間の世代ですね。ロボットある程度距離ができています。この下のロボットがね、なんか、こんなに投げて、最後にちょっと嬉しそうに見えるんじゃないか。で、ここは、っと、右の方が最後の世代です。最後の世代がロボットはちゃんと、なんか、遠くボックスをキックすることができました。上のロボットが、なんか、なんか、えっと、イエーイイエーイっていう動きがやってるみたい。これはちょっと可愛いと思います。 下のロボットは、なんかちょっと格好つけ、まず上、すごい長く多くて、で、そのスピード使って、えっと、なんかこう、遠く、あと、今回の、えっと、遺伝子コード化が、そのロボットがこの四角で、それぞれのセルで、あと、どのような、あと、まあ、筋肉を持てるか、骨を持てるかを、なんかセルの情報を抱えています。これは二次元の行列で、えっと、コード化をします。それで、あの、 適応度関数が、まあ、あの、どれぐらい遠くボールを投げることができます。ですね。遠くボールを 投, 投げるほど、えっと、適応度の値が高くなって、ロボットがどんどん進化させます。まあ、あの、これはね、あの、シミュレーション上だけの進化ではなく、あの、こういうふうな分散型ロボットが、あの、まあ、実際のカエルの線を使って復元してる 知っている研究室もあります。上があのシミュレーション上で進化したと分散型ロボットのと形です。下が上の形を真似したカエルの細胞で作られたなんかシェノボッツっていうあと、まあ、バイオロボットです。まあ、このシェノボッツについてお戻としたいのは結果、まあのウェブサイトをぜひ見てみてください。最後が、えーとまあ、人工生命。 のシシミュレーションについいておしたい、まあ、今まで、あのえっ、ー、と、遺伝的アオゴリスムとか、そのロボットの進化とか、その適応度を使って適応度をどんどん高くして、ロボットが何かのタスクに、すごいそのタスクに上手になります。ただし、えっ、ー、と、自然の進化を考えると、生物がね、適応度関数はないんですよね。なか私たちは生きて、最後に誰かなんかその適応度関数、そのあなたの適応度はこれですとかで。 それを評価させるものがないので、実際の進化が、えっ、ー、と、適応度は目的はないしですね。ですので、あの、自然のように、継続以外の目的はなしで生物を進化さ人工生物を進化させるかどうなるか。それはね、人工生命シミュレーションといいます。 例えば、ここはなんかあとビビッツっていうあと進化しあと人工生命シミュレーションの一つなんですけど、このシミュレーターだと、ゴキブリみたいな動物はいくつかあって、でこの緑はあの、えー、と植物ですねでそのあ。この動物を歩いて植物を食べて、あのまあ、新しいなんか卵を産んで進化するんです。 特になんかこうしてとかあしてあれしてとかの適応動がなくてただなんかあのできるだけあの子供が産まれば、えっと、元を増やして子供が産めないなんか食べ物を見つかれないとかあの他の動物に食べられるとあの子供もなくて減っていくつまり本当に、えっと、自然の進化に近いあのシミュレーションになりますこうなるとなんかその動物をどう進化させるのかを 観, 覧し観察して、いろいろな研究をすることができます。例えば、ビ微ツの場合だと、なんかその、消化のシステムとか、あの進化したりとか、あのフェロモンの使い方をなんか探して進化するとか、いろいろなあの面白い進化のメカニズムを観察することができます。人工生命シミュレーションの研究では、なんか生命、命が、 意味が深いより深く理解するための期待できます。まあぜひあの、ちょっとすごい面白いあの研究テーマですので、今回はちょっとあまり話すことができなかったんですが、あのぜひ人あの進化論が面白いと思った方はあの人工生命についてもあの調べてみてください。では、えっと、このビデオがここまでです。まあ、あの今回の3つのビデオをまとめると、 最初、一部のビデオ、最初のビデオがバイオインスパイアル計算を紹介しました。自然からアイディアを使って計算システムを設計する。例を二つ挙げて、砂のようなあと環境で動きできるロボット、タボットですね。このロボットを紹介しました。その後は、なんかその鳥群の動きを真似できるシステム、ボイドを紹介しました。で、二つ目のビデオが遺伝的アゴリスム。 ですね。遺伝的アオゴリスムが、あと進化論を用いて問題解決するプログラムです。遺伝的アオゴリスムは主に3つの部分があります。選択、なんかとあと適応度関数と遺伝子、高度化。最後は交差と突然変異ですね。特に、あと世間問題に有効でクリエイティブな回答を作成することができる遺伝的アオゴリスム。で、このビデオ、最後のビデオで、えっと進化計算の様々な使い方ですね。進化型、 で、進化でロボットの形や動きの進化とか、あと目的なし の, あの人工生命シミュレーションを紹介しました。皆さん、ご清聴ありがとうございました。興味が持った方は、ぜひ、あの、オフィスワーできでまて、まあ、進化計算とか、えっと、人工生命とか、まあ、あとはプログラミングについて、情報科学類について、シミュレーションについてはまああの雑談しましょう。ぜひ来てください。